Oh man, these things are not what they used to be. Please stand by for a second. Oh, man, these things are not what they used to be. Please stand by for a second. 日本語同時通訳はコミュニティメンバーのカがお送りします、okay. えー、やっとヘルメットが取れました皆さん、えー、マウティックカンファレンス2021にようこそ、えー、前回のイベントからなか7ヶ月経ちました 前回のイベントはあしょうがなくあのオンラインにすることになったんですけれどもしかし前回のフォーマットがすごく成功したために今回もバーチャルで行うことにしました2回目のオンライングローバルカンファレンス大きく強くなったイベントとなりました、えー、しかしですねあのむ今昔のような、えー、現地のイベントも 恋ししいい人がいるかもしれませんそれらもカンファレンススプリントとして戻ってくる予定です。しかしこのグローバルのコミュニティと一つの場所でつながることができるというのは素晴らしいことだと思うのでもう今回やり、ま、こういうことになりました。まずアジェンダ公式サイトからのアジェンダをご覧ください。ちょっと気をつけていただいたのは これらのアジェンダの時間は皆さんのパソコンのローカルの現地時間で表示されるので私の画面とはちょっと時間が違いますのでご気を付けてくださいそして、えー、今回2日間にわたって行われますスクロールしそして各セッションをクリックすると詳細をご覧いただけますもしもモバイルでアクセスされている人 モバイルアプリを起動することができますスマホでアクセスしている人はいろいろな検索するオプションスピーカーを検索したりそして言語で検索したり日本語でも検索できますそして そ, そこから実際のトークにナビゲートすることができます 今回5トラックがあるんですけれどもその1つがインターナショナルトラックとして用意されていて日本語、ハンガリー語、ドイツ語、ポルトガル語で用意されています4トラックが英語になってたくさんのコンテンツが今回用意されていますこれらのトークは後でイベントの後とで YouTube として公開をします えー、スペシャルなトークをちょっと紹介しましょうまず今日の9時からルース・チーズリーさんとドゥリース・ブートヤードさんによるオープンソースの資金調達の仕方そして2日目10時なんですけれどもマウティックコミュニティカウンセルパネルとしてコミュニティメンバーの、えー、重要なメンバーがいろいろ、えー、とコミュニティに関するクエスチョンに対して、えー、紹介していったりとしますそして、えー、夜3時からルース・チーズリーさん プロジェクトリード に, た、えー、による、えー、マウティックの現在、えー、未来、ロードマップを紹介するキーノートが行われます。そして、コミュニティールームです。コミュニティールームはいろいろなコミュニティ活動に関することが話されますが、まずはですね、各チームの紹介を5分のライトニングと紹介をしていきます。 コミュニティ、マーケティング、教育、プロダクトチーム、それらのチームの紹介を行います。もしも興味がある人、どうやったらコミュニティ活動に参加できるか紹介しています。コミュニティチームによるライトニングトークは今からすぐスタートします。そして2日目。 明日はターゲットチームを紹介しますマウティックの中でも新しいコンセプトなのでちょっと紹介しますターゲットチームは小さいチームかつ特定の分野に特化したチームとなります例えばコンタクト、レポートなどを特定の機能に絞って行いますジョインするためには特別なスキルが必要というわけではありません コーディングだけができる人だけではなく他のスキルを持った人も参加できます。マウティックのすべてを知る必要はありません。オープンソースのコントリビュートをする最初のスターティングポイントとしてターゲットチームいかがでしょうか ターゲットチームの紹介です。キャンペーンや w e b フック E メール、フォーカスアイテムとダイナミックウェブコンテント、ユーザーインターフェース、この4つのターゲットチームが今あります。こ, れ の, このターゲットチームのコンセプトでよりよくマウティックを成長できると思っています。最初、ライトニングトークを行います。そしてそれらに興味を持った人、ネットワークエリアで。 集まって話し合いをしますので、ぜひとも参加してください。プレゼンテーションに参加し、ライブミーティング、ネットワーキングでの、えー、に参加してください。これらのターゲットチーム、一度参加すると、ぜそれに占有するしなければいけないわけではなくいつ、いくつのターゲットチームに参加することができます。次に、ネットワーキングエリアの紹介をします。これらはですね、せっかく皆さん、同じ場所に参加しているので、ぜひとも参加してください。 スピーカーの人、そしてイベントに参加している人全てがですね、参加し、いろいろ生の会話をできるところです。ルールは特にありません。とにかく勇気を持って参加してみてください。新しい人と出会えるチャンスがあるかもしれません。ここのネットワークエリアは、プライベートなものではなく、オープンな場所となります。 イベントプラットフォームには、えー、他にも機能向上が図れセッションのチャット機能も向上したりしていますそしてスポンサーブースぜひともチェックしてみてください今回も3社のゴールドスポンサーにサポートをしていただきましたアクイア ファウセットインタラクティブ、そしてロイフォーやデジタルマーケティングの3社、ありがとうございます。そしてシルバースポン、ブロンズのスポンサーの皆さん、昨日行われたトレーニングデーのトレーニングパートナーの皆さん、ありがとうございます。 ゴールドスポンサーの人たちはマウティック T シャツ、今回のイベントのマウティック T シャツの後ろにもロゴが掲載されています。今回ですね、この新しいロゴデザインができましたのでご覧ください。これらのマーチャンダイズはマウティックのメールの中に一番下のリンクにスプレッドシャートへのリンクが書いてあります。そこにクーポンがありますので、それを 元にえー、いろいろ、えー、グッズを購入することができます。 はいということです、えー。ぜひともよろしければ購入してください。最後に、えー、フォトブース機能の紹介をします。このイベントプラットフォームの中にファンスタッフというメニューがあり、そこの中から写真を撮ることができます。そこからマウティックのロゴで、えー、フォトモザイクを作りたいと思いますので、ぜひともです、ねえー、参加をして、 えー、写真を撮ってくださいそしてその写真はダウンロードすることもできます、えー、ぜひともマウティックグローバル、えー、楽しんでいただければと思いますマウティックグローバルファミリーの一員としてぜひとも、えー、イベントを、えー、楽しんでください はい。皆さんどうも、こん に, こんにちはです。えっ、ー、と、マウティックカンファレンス2021え。今日は2021年6月の17日なんですけれども、スタートいたしました。えー、僕はですね、えっ、ー、と、カツと言います、えーお。マウティックカンファレンス2021の日本語のトラックリードを 務めさせてていいただいておりますマウティック、まあ、ここにいらっしゃる方はおそらくご存知だと思いますけれども、オープンソースのマーケティング、えー、オートメーションのソフトウェアとして初の、えー、オープンソースの、えー、マウティックなんですけれども、現在、えー、っと、まあ、20万プラス以上のサイト実績がある、えー、もので、 2019年に5月にアクイア社が買収して、そしてまたさらなる広まりを見せているオープンソースのソリューションとなります。今回ですね、前回の最初のマウティックマウティックカンファレンス2020に引き続き日本語トラック開催となりました。えっと、まあ、あの、一応ですね、あの、マウティック の前に、おそらく念のためにですね、マーケティングオートメーション、あまり詳しくないという方向けに、簡単に数分ぐらい紹介したいと思う、思い、ま、あ、ちょっとすいません。その前にですね、すいません。えっ、ー、と、今日はですね、えっ、ー、と、マウティックカンファレンス2021日本語トラックは2時間を予定しています。この後、6時から丸山光さんに によるですね、マウティックの Webhook でできること。そして、その次は、寺岡浩二さんにおける MA と組織名分析を使ったコンテンツマーケティング。そして、7時からは、秋山正樹さんにおける MA と SFA、Salesforce Automation、そして CMS との連携についての3本のセッションがございます。そして、最後に、 Q&A パネルディスカッションということで、まとめて皆さんからの質問や、あと、あの、日本語のこのトラックのスピーカーの一面面ですね、えっと、パネルディスカッションをしていきたいと思っています。ビートリー参加されているこの、えっと、イベントをですね、バーチャルイベントプラットフォームビートリーで、ビートリーで参加されている方はですね、ぜひとも このセッション中に Q&A チャット欄から質問をしていただければと思います。えー、島村さん、えー、よろしくお願いしますと早速コメントしていただいてますね。ありがとうございます。えー、ではですね、ぜひとも、えー、コメントをどんどんお寄せいただければと思います。また、 あの、最初のエッキーさん、コミュニティリードのエッキーさんが紹介していたように、ネット、このビートリーのプラットフォーム、これをライブで参加していただいている方は、ネットワーキング機能、そしてフォトブース機能など、バーチャルではあ る, あるものの、できるだけオフライン、現地でのイベント開催のような雰囲気を出せるように、いろいろなコミュニケーションツール揃っていますので、 是非ともそちらに参加していただければと思います。その他にもたくさんのですね、えっ、ー、と、イベント、トラック、目白押しですので、えー、ご覧いただければと思います。まあ、そもそもマーケティングオートメーションって何っていうのをまたまた簡単に紹介させていただきます。まあ、例えばですね、ウェブサイト上でマーケティング活動をしているうちにおいてですね、 あのウェブサイトに訪れるお客さん、見込み客さんはですねそれぞれ本気度が違います。知らないこと、その製品やサービスについて知らない人が多かったり、そしてもう具体的に購入したいサービスを開始したいという、そういったさまざまなレベルの方がいらっしゃいます。 それぞれの見込み客の人に対してですね、やっぱりアプローチの仕方が違うと思うんですね。なので、そこで知らない、気づいた、興味ありといった見込み客、それらの人たちに対して行う、導入するツールというのが、このマーケティングオートメーションツールです。ターゲットユーザーを見込み客に いわゆる自動的、できるだけ自動的に育てていこうという、そういった便利なツールになります。そして、マウティックが世界初のオープンソースマーケティングソリューションとして登場しているという次第です。マウティックの特徴は、オープンソースで自分のサーバーにインストールして使うことができ、そしてソースコードが公開され、カスタマイズが可能となっています。 世界中でマウティックを使ってサービスを提供しているベンダーも登場していて、マーケティングオートメーションをまた新たなる次元に広げることができるソリューションではないのかなと思っています。ただ、まあ、マーケティングオートメーションを使いこなすまでには様々な課題があると思います。それらを解決していこうというのが、このマウティックカンファレンス 一つの目的となっています。えー、それではですね、簡単にオープニングキーノート、えー、通訳させていただきました。ちょっと早いんですけれども、ただいまから、えー、10分少々休憩をさせていただいて、次はですね、えー、アクイアジャパンの丸山ヒカルさんにおける、えー、夜ですね、マウティックのウェブフックでできること、 えー、そこ、そちらに進みたいと思います。それでは、えー、この、えー、今日と明日、ちょっと日本の皆さんにとってはですね、夜スタートの深夜まで、夜遅くまでという、えー、長丁場になってしまうんですけれども、時差の関係で。えー、でもそれも楽しんで、えーもいいやえー、参加していただければ、あとまたセッションの多くは後で YouTube で公開されますので、 それも楽しみに待っていただければと思います。